今回は、プランクを腹筋に2倍効かせる方法ということで紹介していきます。プランクというと、体をまっすぐにしてキープする体幹トレーニングなんですが、腹筋と違って首や腰が痛くなりにくくお腹を鍛えることができるエクササイズなので、まあ初級者から中級者の方におすすめなメニューになるんですが、これ実は足をぴょんぴょんタップさせるだけで、さらに腹筋に効かせることができるんです。今回たったの30秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。 はいみなさんこんにちはタートルです。今回ですね、タッププランクというのを紹介していきます。通常のプランクと違って、体をキープするんではなくて、足を少し動かすだけで、腹筋にしっかり効かせることができますので、普通のプランクに慣れて、腹筋もっと効かせたいよとか、通常の腹筋はやりにくいけど、簡単なメニューがいいよって方は、今回のタッププランクがおすすめです。 たったの30秒なので今回は3セット一緒に頑張ってみてください1セットだとどうしてもあまり筋肉を使わないようにする意識が働いてしまうのでしっかり2セット3セットを行うことでお腹をしっかり引かすことができてきますたったの30秒やるだけです一緒に頑張ってみてくださいそれでは紹介しますはい今回プランクのコツが1つありますそれは腕の位置です腕の位置ができるだけ前に持っていきますしっかり伸ばした状態と 肩の下の間ぐらいに肘をつきます。もし、プランク苦手な方は、肘が肩の下になってしまって、体が前のめりになってしまいます。前のめりになってしまうと、腹筋あまり効かないので、できるだけ重心は後ろに持っていきます。体が前に行ってしまうよっていう方は、肘をクロスさせてついてください。こういう感じで、腕を組む感じで、肩の下よりも少し前についてください。体がしっかり後ろに持っていける方は、縦。 体が前に行きやすい方は横です。この状態で足少し開いて体を持ち上げます。腹筋使うポイントはお尻が上がらない。お尻を締めた状態でキープ。この状態で今回はこういう感じで少し揺れます。揺れるだけで腹筋効くんですがすごい辛いよって方は歩く感じでもいいです。できる方はこういう感じで動きます。できない方はこう。 止まっておくよりも効きますこれを30秒間3セット連続でやっていきます息もしっかり上がってくるので毎日1回おすすめですで下がどんどんしちゃうよって方は足のところになんか柔らかいものを置いてくださいそうすれば音が下に効かないようになるのでタオルが何かを引いてやってくださいそれでは30秒頑張ってみましょう肘は少し前ですそれではいきますスタートこういう感じです これでね。しっかりお尻を締めて。腹筋を伸ばされるのでね。よく、効きます。頑張って。いや、いやこれね、動いてるんで。 やってる最中に解説ができない申し訳ないです2セット目頑張っていきましょう辛い方は足が交互でもいいですそれでは行きます肘しっかり前ですスタート辛い方はねこれでもいいです体が前のめにならないように歩くもしくは跳ねる るの少しでいいです OK きついさあラスト腰がね少し痛くなったよっ方は膝ついてもいいです膝ついた感じでこうでもいいですあとボもうセット頑張りましょう それでは行きますスタート歩くもしくは跳ねる いやあお疲れ様でしたいやこれね、息がね、しっかり上がるんで、あんまり日常的に息が上がらないよって方は、ヒートトレーニングみたいにね、これを30秒行って、15秒休んで、そういった感じで、毎日5セットから8セットぐらいやると効果的です。これしっかりね、腹筋に効くんですが、 動いているからか、なかなかお腹に効いてる意識がね、なくなってくるんですが、今ね、お腹しっかり熱いよって方はお腹効いてます。ただ、止まってるプランクとかと比べて、だんだん疲れが蓄積していく感じっていうのは感じにくいので、お腹にね、あんまり効いた感じしないよって方も、実は効いてます。力が入った状態のプランクから動くことによって、力が入った腹筋が伸ばされて、腹筋を使う感じになりますんで、ちょっと腹筋筋肉痛がね、来やすいよって場合も、 起きてしまうんですが、簡単でしっかり効かすことができるので、今回30秒でしたけども、きつかったよって方はね、10秒とか15秒、20秒でもいいです。ちょっとずつやってみてください。まあと、まっプランクよりもね、しっかり効かすことができますんで、このタッププランク、ぜひ活用してやってみてください。できたよ、できなかったよ、よかったら、グッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、よかったらリンクフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。 you <sweak>